工作で踏切や工事現場を作る時に便利な虎柄ララチラシ棒の作り方です。初めてチラシ棒を作る方には少し難しいので今までにチラシ棒を何度も作ったことがある方におすすめします。型紙をダウンロードして作るのでたくさん必要な時に向いています。プリントアウトしたら外側の白い部分は切り取ります。 斜めの線に沿ってきちんと巻いていくことが大切です裏からでもこの線がわかるように折り目をつけておきます巻き始めに用地を貼ります折り目と直角に貼ることでまっすぐ巻いていく目安にします斜めになると柄がずれてしまいます線を目安に 左右の押さえ方を調節しながらずれないように巻いていきましょうたくさん作っているとだんだん慣れてきます巻き終わりに糊をつけて最後まで巻き込みましょうたくさん作って棒と棒を組み合わせたり他のパーツを貼ったりして 工作をお楽しみください。